所属したのは360。ウィル・スミスら大物俳優が所属する事務所として知られている。同日、岩橋もインスタグラムを更新。世界で活躍できるアーティストになれるように頑張りたいと思います。日本の素晴らしさを世界に届けられるように、そして世界のエンターテインメントを日本のファンの皆さんにシェアできるように努力しますと伝えている。キンプリは2015年。 ゆえ、ジャニー北川さんが生涯最後にデビューさせたグループです。人気、知名度ともに急上昇してきた2021年3月、岩橋さんはグループを脱退し、同時にジャニーズ事務所も退所することになりました。岩橋さんはパニック障害で2018年から活動を休止しており、復帰が叶わぬまま脱退した形です。その際に本人が発表したコメントによると、 幼少期からその症状に悩まされていたといいます。退所後も熱心なファンが多く、その後の活動には注目が集まっていました。週刊誌記者。退所後の岩橋は、2021年12月、ソロとして初となるシングル楽曲を発表。レコーディングはロサンゼルスで行われ、バックコーラスに米国の伝説的ロックバンド、トトのメンバーが参加するなど、本格的な活動再開を感じさせるものだった。 同曲をリリースすることが発表された同年10月1日、本市は原宿で岩橋の姿を目撃している。当時の岩橋は、インスタやツイッターを更新することはあったものの、公の場に登場することはほぼない状態だった。居合わせたファンはこう語っている。元気くんは、キンプリメンバーの平野紫陽くんと訪れたことのある、アメリカンな雰囲気のハンバーガー屋さんからマネージャーさんと出てきました。 サインを狙ったりする人もいましたが、駆け足でタクシーに乗って帰ってしまいました。岩橋がもともと所属していた金プリも、2022年11月、平野、岸優太、そして神宮寺優太の3人の脱退と退社が発表されている。岩橋さんは、インスタグラムを通じて、紫てる、岸くん、そして神宮寺が決断したことは、とても勇気と覚悟がないとできないことですとエールを送っていました。 岩橋さんは海外での活動が中心になることが予想されますが、対処後の3人とのコラボを楽しみにしているファンも多いようです。全室週刊式記者。再び平野と岩橋のツーショットが見られる日は来るだろうか。平野志洋さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。